こんにちは。万能師からやってまいりました、将門良さこい響と申します。本日、最後の演武となります。最後の最後まで、精一杯演武いたしますので。十日五千円のほど、よろしくお願い申し上げます。踊り子、でぃん。それでは参ります。我はスべライいざ。 まさかのよさこい響きすめらぎまさかの武勇伝そい いいにしえ I'm、yeah. sorry.